バンジージャンプですねやっているんですよあなたの心の中は暑いですか冷たいですかあのねあ、ちょっと暑さを感じたなってる<笑>多分生きて帰れるよね、きっと利用条件、注意事項に同意した方のみご利用いただきますれ、ね、あれだよね、あの、あの死んでも私たち、私たちは避にくりませんってやつだよねかもしれないですね<笑>あのー、なんていうかうわー怖いよってさ、えんでるような感じがするんだけれども、あの絵<笑> <笑><笑>ややばばい、やばい握ってる<笑>めっちゃあれ。<笑><笑>嘘だろおい。 またやんの。え、何これ。なんつかこれ。去年やったらもういいでしょ。ってか去年あの周年で記念イベントだったんじゃないのこれ。 ちょっとふざけんなよ。<笑>おい<笑>